どうも皆さんこんにちは、けんです、えー。今回は久しぶりの対談動画なんですけれども、今まではな日本一周してる人とか、バイクでね、自転車でとか、バイクで日本一周してる人に、えー、ターゲットを当ててきたんですけども、もう今回ちょっと特、ちょっと特殊な人、あの山登りの人を呼んでて、正直僕ちょっと山登りのことよくわかってないんですけれども、ちょっといろいろ伺いたいと思うので、えー、今回のゲスト D 君をお呼びしたいと思います。D 君 ここら辺で大丈夫です。あ、オッケーです。映ってますね、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。いいす D くんです。お願いします。ますます D くんです。お願いします。はい、お願いします。D です。よろしくお願いします。えっと、ちょっと自己紹介軽くやってみていいですか、はい、えっと、とりあえず 今, 今僕がやっていることが えーはい、裏百名山、一筆書きということを言ってるんですけど、はいえーとまあ、それが何かというと。そうですね。<笑>僕もなんかよくわからなくて。<笑>多分あの皆さんわからないと思うんですけど、うんまあ、山登りしてる人はわかるんですけど、見たらその、まあ、裏百名山っていうのが自分なりの、とか自分だけの百名山を作るっていうことで、まあ、一筆書きっていうのがその、見たら人力で全てを、えー 登っていくっていうなるほどっていう山をつなげていくていなるほど、まあ、なるほどなるほどそういう意味での普通、はい、筆書きなんですねですよ全然分からなくて<笑>なんか書くんかなと思ってないか皆さ ん, なんかよく言われるんですけど、はい、<笑>そのたんびにご説明はしてるんですけど<笑>、まあ、いやはい、はい、そのとその一筆書きっていうチャレンジをして、まあ、まだ初めて2ヶ月経ってないぐらいなんですけどどこから出発したんですか、えっと、一応出発は高知のあの四国の高知から出発をして。 えー、っとそこからまあ 四国を回ってしまなみ海道も歩いて、うんうん、本州に渡って、はいはいはい、でで広島山口で関門とでで九州 で, 九州で今っと長崎 も, もうぐるっと回ってきて阿蘇なんですけどでももう実はもう22座を登頂してまして<笑>早くねえだってまだ出発して2ヶ月<笑>もうってないんですけどなんで多分このチャレンジ中に100座と言わず、はいはいまあ、多分100は。 絶対超えるんですけど。まあ、<笑>まあでもその登った中で自分なりの百、うんうん、名山、うん、裏百名山を作るっていう、はい、チャレンジをしているえ二十六歳はい二十六です今年二十六です平成六年生まれ平成六年ですね、まあじゃあ僕五年なんではい一個差です<笑>ちょっといろいろ話を聞いていきましょうはいお願いしますお願いしま す, します何の話しましょうか何の話何のここら辺からも適当でいいです、はい、とりあえず山登りを多分知らない人からするはいはいはい。 なんだろうな、まあ、山ってすごい綺麗で、綺麗ですね、まあ、多分めちゃくちゃ今、映えてると思いますもん、めちゃめちゃ多分そう、綺麗。ここの場所も D 君が指定してくれて、<笑>僕、知らんくてこんな場所あるの、<笑>熊本県民なのに、<笑>めちゃくちゃいい場所やんと思って、見つけちゃいました、ここ、うんでまあ、とりあえず、阿蘇とあこ猫岳っていうところなんですけど、はい、ここはもう全部登ってきた山なんですけど、<笑> ま, またこう、その時はもう、本当山の天気ってすごい変わりやすくて、はいはいはい、もう、本当に、なんか晴れてて、いきなりこう、雲って風がビューってこう吹いてきて、はい、で、 なんかこう一気に視界がなくなったり、こう天気がこう急変するっていうの山の天気ってやつですね。そう、やっぱり特徴なんですけど。はい、ちょうど僕はその高岳っていうその阿蘇で一番高い山に登った時が、そのもう一番こう天気が悪い時で。展望が全然なかったんですけど。はいはいはい、どまあなんかでもその景色も、なんかそのガスってすごく荒々しい山の天気も僕はすごい好きで。はい、なるほど。やっぱりこう晴れた時だけじゃなくて、こう曇った時とか。 もうあられが降る時もありますし、そういうとこも込みにして、山っていうのは素晴らしいものっていうのがなるほど、ね、あるんですよ。まあ、でも、僕もまあ旅してるあれですけれども、うんうん、やっぱりこう晴れた天気で景色がいい時を求めがちだけども、も、うん、雨の日とかとも、意外と、うん、僕は地球岬っていうところに行ったんですよ、はいえっと、北海道なんですけど、はいはい、その日、まあえっと天、岬から見下ろすと、もちろん海があるんですけども、も、うん、その日、めちゃくちゃ濃で霧で、うんうんうん、逆になんかなんだろう。 雲の上みたいになってて、岬から覗き込むと海やけれども崖、うん、海やけれどもノームやから全部雲みたいにな感じですよ。雲海みたいになた。雲海みたいなってあ、わーと思って、もうだからそういうまあ山とかにもそういうやっぱり、うん、特に朝の五来光を見に行くいうことが、はいはいはい、あの登山の中でもまあ一つのまあアクティビティとかと楽しみがあるんですけど、はい、朝っていうのはそのまあ山頂に行ったら、うん、まあこう住んでて。 こうすごい綺麗な夜もあるんですけど、うんうんうん、山頂に行ったとき、すごいガスる、まああの、登山用語でガスるっていうのは、有、は、毒、いはい、なガスじゃなくて、はい、その雲がかかってるっていうことをガスるっていうんですけど、はいまあ、曇ってるんですけど、朝になって、その太陽が上がってきたら、その太陽のこの ま, ま気温が上がって、その雲がちょっと。 まあ、のくんですけど、うん、その時にこう開けた時にスパッとこう雲海が広がる時があるんですけど、はいはい そ, はい、それがもうなんか本当、うん、何とも言えないなるほど写真とか動画とかでは絶対伝わらないなるほどなるほどっていうのがあるのですごいわかりますなるほど。<笑>雲のなんかそうですね、まあ、百名山は残りだから80ぐらいあるわけじゃないですかね、まあ、なんかどのぐらいの期間とかそ う,、ね、そういうの予定あるんですかあ期間は、まあ、あんまり決めてるようで決めてないんですけど、うん、えっと とりあえずいろいろ考えてるんですけど多分まあ1年から2年ぐらい結構ありますね。ねまあ、なんか多分一周日本一周したら1万2000キロぐらいにはなるかなっていうのはまあ思ってて で,、ねはいはいでまあ、大体僕1日、うんまあ、40キロ前後歩くので。はい でまあ、多分その天気の<笑>あれもあるし、まあ、雨だったらどうしてもすごい雨だったら山を登るのはすごいリスクがあるの で,、うんはい、でそこでまあ立ち止まることとかもあるので、まあ、そういうのも計算して、うんまあ、1年から2年、うん、結構じゃないですか<笑>えすごくないあでもこれちょっとねあの言いたいことあるんですけど、うんまあ、言うたら僕のところにもいろいろ挑戦してる人からメッセージ来ていろいろこう。 こういうういい撮影とかしてくれませんかとかかかかししてててくくれれまませせんん宣伝っていう声は本当にたくさんあるんですよ。うん、その中で、まあ、なんで D 君とこうやって会ったかっていうとすげえしっかりしててその文面が。何、うん、<笑>て言うべえかな例えばこの場所も D 君が、あのー、教えてくれたんですけどその前に指定してくれた場所があるんですけど、うんはい、ちゃんと地図付きでこことかで撮影とかどうですかって言ってくれてあ め, めっちゃできる子やんと思って。でもももしかもそこも<笑> 行ってくれたんですよね、そこはね通った通ってくれて車の通りが多いからちょっと変えましょうって D 君から言ってくれてで結局ここになったんですけどめちゃくちゃいい場所でいやし<笑><笑>、文面もやっぱ違うしあのやっぱしっかり考えて行動でき て, できてる人とかこう目標がある人っていうのはなんかその、まあ、1年先2年先さっき言ったけど、うん、に点を置いてその点に向かってこう行動できるからなんかこう話してて面白いというか。 逆にその点がない人はなんか何話してもこうあっちこっち話がぶれちゃって何がしたいのかよくわかんないけどだからそういった夢というか目標がある人っていうのは面白いなと思って何かこう何か僕は正直山のこと分からんけど何かこう同じようなことをしてる人が何かきっかけつかめるような動画になればいいなと思って今撮ってますなんで何か伝えたいことがあれば何かたくさん、ね、伝えたいことも一番、はい、僕がその旅を旅というかまあこのチャレンジをする まあ、きっかけになったことが、そのまあ、この今年の年末にその四国の石頭山という山があるんですけど、はいまあ、西日本で最高峰、えーまあ、大体2000メートルぐらいなんですけど、はいはいはいはい、そこをその高知の桂浜の開発0メートルから登ろうっていうのをやったんですよ。<笑>変態やな<笑><笑> そ, うでそれは1週間かかったんですの行って往復するのであ、行って帰って全部人力で行くので、うんでまあ、そのチャレンジをやる中で、 もちろんその伊豆地に登頂できたっていう喜びももちろんありましたけど、うん、その僕がどっちかというとすごいなんか思い出に残ったというかその最後にゴールして、うん、こうすぐに振り返って思い出したのがその道中のいろんな人の出会いがやっぱりあったんですよ。うんうん、結局そこな ん, そうなんですよ。やっぱりその伊豆地産を登頂するっていうのはまあ一つの目標ではあるんですけど。うんうん としてはそのチャレンジで思ったのはそれはもう単なるおまけであってその道中の道草を楽しむことが本当に旅の醍醐味だなっていうのを思ってでそれをその1週間とかまあ8日まあその時はその年末 の, その年末休暇でこうがっつり休暇があったのでできただけ で, でもそれをやったそれ1週間とかで終わるのはすごいもったいないなと思ったんですよ僕は。 見つけちゃったんで、うん、だったらもう全部投げ出して、やめちゃったんですか？全部取っ払って、<笑><ほ><笑>旅しちゃったら絶対楽しいじゃ ん, 思って、うん。なるほどなるほど。それでまあ旅をしてるんですよ。なるほどなるほど。ってことはえっと4月とかにやめちゃったってことであでも9月です。あなるほど。スタートが9月なので、はいはいはい。ねあ の, のなんで9月かっていうと、まあ資金的ないろいろ計算して、うんうん、でまあ1年から2年。 かをかけてするならたいこのぐらいの資金がいるなとかっていうのを考えて、うん、でまあ、その時の今のあるその貯資金であったり、所持金を考えて、あ、じゃあ、これ、働いたら、ちょっとメドが立つなっていうのが9月だったので、うん、なるほどそこで9月に辞めて、でチャレンジスタート、もうそのままスタートしたんですけど。ちなみに、あの費用とかってどのくらいなんですか ?1 日どのくらい使うとか。そそのあーその、まあ多分いいろろ まあ、いろんな旅の人がいると思うんですけど、まあ、僕の場合は、はい、もうほんと食事にほぼ全東京みたいな感じではいはい、はい、<笑>あんまりお風呂とかも入ってないんですけど、はいはいはいまあ、とりあえず食費が1500円。 1 日, ってうもう1日が1500円って考えてるんですよ。はいうん、で、まあ、1500円、まあ、ま あ, まあ普通っちゃ普通ですね、うん、高くもなく安くもなくっていう。ね、うん。やっぱりこう、どうしても、最初はちょっとケチってあんまり使ってなかったんですけど、まあ、でも山のりは体力がそ。そうなんですよ、で、やっぱり特にロードも全部歩くので、うんうんうん、やっぱりその体力というか、カロリーがめちゃめちゃやっぱり消費するっていうので、うん、ケチってたら、すぐに体重減ったんですよね、なるほど5キロぐらい、すっと。で、やっぱり体調面も良くなかっ た, った、うんで、うん、やっぱ っ て, いうのがあってもうやっぱり食事は絶対的に大事っていうのをそこでまあやっぱり思ったので、はいうん、めっちゃバクバク食べます<笑>えそ1500円ないで1500円ないで食べますし、うん、で、まあ、また山登さっき唐揚げめっちゃあったもん<笑><笑>あれめっちゃこれからまた食べるんですけど<笑><笑>まあ肉というかまあカロリー高くてやつ そ, そう、やっぱり山登りするときは、うん その山にお店とかないわけですの、ねうん、で、なんか喉乾いたから自販機があるわけでもないし、うん、服があるわけでもないし、うん、っていうので、やっぱり僕も3日間ぐらい山にこもったりするんですよ、はいはいはい、であった時にもに、カロリーをめっちゃこう取れるものを優先してこう入れていくっていう。 してるんですけどだからもうほんと1日山入ってたらお金使わないんでああ確かに そ, うそう言われてるんだけど確かにだからまあなんか前もってほんと4500円ぐらいバーンと使って山こもってみたいなって熊みたいな感じなんですね冬眠じゃそうそうそ う, そう<笑>だからまあ大体1日平均1500円ぐら い, をいああなるほど使ってるじゃあなんだろうバイクで日本酒が大体1日3000円ぐらいかかるんですよガソリン代入れてああなるほどなるほどでもガソリン代入れてやから、うん、まあでもそうだよな 食費で、うん、あ, と温泉 洗, 濯あ洗濯とかはだからもうこの時期はあんまり僕知ってるのは小椿場はそうす、ねまあ、川とかでめちゃめちゃやってるんですけど、うんうんうん、もやっぱ動くんで、はい、どんだけ洗濯してきれいになってももう数時間後にはびしゃびしゃなんですすね<笑>。だからもうなんかあ最初の方はちょこっと気遣ってたんですけど。はい なんかまあ人と会う時はそのもちろん選択とかしますけどもそれ以外でも自分だけでずっと行ってるん で, そうですかねその時はもう別に草かろうがなんだろうが別に死ぬわけじゃないのでうんうん、うん、<笑>僕もオーストラリア練習中は12 13日とかお風呂入ってなかったですそもそも水がな い, い う, <笑>そ う, そう だ, かだからもう日本ですごい恵まれてますよねいや恵まれてますよみんなだから5 0キロを進んだらまず町に行けるというかそ何、ね、かしら 人がいるし食べ物があるしす、ね、<笑>だからまあすごい恵まれてるなと思います今、ね、ヒッチハイクでオーストラリアにしてる時は次の街ネクストタウン800キロと書いてあるんですよ<笑>おいおいおいおいと思って<笑>ら考えられないこっちじゃしあのさっき13日間僕お風呂入ってなかったって言ったんですけど水道はあるんですよ、はいはいはい、から、えっと、歯磨きとかはできるんですよ。顔洗ったりとか、はいはい、まあでもシャワーは浴びることはできないっていう感じだったんですけど、うんうん、その歯磨きすらできないときとかってあるじゃないですか、うんうん、それが続くと なんだろう水道、例えば3日、えっと、1週間ぐらい歯磨きしてませんでした、うん、で8日目に水道がありますと、水道やと、水ついで、顔洗って、うんうん、ってなるんですけど、歯磨きっていう、なんだ行為が頭の中抜けてるんですよ。から、<笑><笑>うわ歯磨きしてなかったってなるんですよ、えー、次の日。水道あったのに、えー、と思って、っていう、なんかこう。 エピソードもあった あ, あまりにもしなさすぎてその行為が抜けてて自分の生活の一部から<笑>いや人間ってやっぱすごい人間すごい脱いだれるんやなと思ってれれ、ね、<笑>でもなんか本当に何だろうな、まあ、まあ今までずっと家の中っていうかね、うんまあ、安全のな家の中とかにいたり何、うんまあ、だろうな洗濯機があったりとか冷蔵庫があったりと か,、ねまあ、なんかふかふかのお布団があって、うん<笑>ね、暖房があって、うん、そういうところでまあ暮らしてきて、うん、けどまあそれを全部取っ払って。 でも全然僕は快適、うん、<笑>やっぱり外にいてもこういう旅した方が僕は逆に面白いというか何、うんうん、ていうか僕がまあこういう時にいつも言ってることがあるんですけども、まあ、日本っていうさっきも言ったけど日本という国はすごく便利な国やからみんなこう考えるということをやめちゃってるところがあって、うん、例えばまあそれこそまあったかいとか寒いとか、うん、まあなんか。 食事を温めるとか、温めないとか言っても何でもそうやけど、うん、コンビニとかもね、うん、そうだけど、あまりに便利すぎるから、うん、みんな工夫することを忘れてるんですよね。うん、けど、まあ、この話また、 いつも例える話なんですけど、うん、おやつの300円以内ってあったじゃないですか昔、うんうんうん、あれって300円っていう制限があるからこそその範囲内で工夫するのが楽しいと思ってるんですよで、うんうん、あれがなんか無制限やと面白くないじゃないですか、うんうん、300円の中であれがこうとかどれがこうとかっていうのが楽しかったのにいつの日か僕らはその制限がなくなってるってるから、うんうん、日本っていう国にいてからなんだろうあえて自分で制限を設けてこのルールの中でじ、うん、楽しむっていうことが できない国、できないっていうか、をややるとすごい楽しいなって思うんですよ、僕も、うん。旅とか、それこそキャンプとか、日本一周とか、多分登山とかも一緒だと思うんですけど、工夫するからこそ楽しいっていうのがあって、けど、なんだろう、日本はすごい便利な国だから、なんだろう、僕がさっきも2人でね話したけど、日本一周してるってめちゃくちゃ増えてるんですよね。 まあ、8年前、まあ、20歳の頃日本出身した時はそうでもなかった今ほどやっぱ多くなかったけど何、うんうん、だろう便利になればなるほどそれを求めてる人が多くなるんやなと思って、うんうんうん、からそういう理由で、まあ、こういう動画も僕撮ってて、うんうん、なんか何かこう何かねつかめるものがあればいいなと思って撮ってるんですけども皆さんどうですか 次は皆さんいやでもなんかなすごい便利になってる世の中、うん、だからこそ何かなんだろうな車とかバイクとかがもう当たり前のように走ってるこの中で、うん、あえて僕はもう人力っていう、うん、チャレンジ人力ってすごいっすよねすよ<笑>もう人力やべえな、まあ、だからまあ周りから見たらすごい、まあ、変態なんですけど、うん、まあ変態ですね世の、まあ、<笑>中に普通に道路走って<笑>歩いてるんで、うん、ただまあなんだろう な, なんか車とか使っちゃうと、うん すすぐ終わっちゃゃうじゃないですかまあ、もう一周、ね、まあ、はい、そ も, うもちろん、なんか、ゆっくり言葉もいけるんですけど、うんまあ、歩く、旅だからこそ、やっぱり、いろんな景色をゆっくり楽しめるというか、五感で、その自然というかこう、この日本を感じることができるほど。やっぱりこう、特にその、ま、あそこを登ったのあも、阿蘇を登った時もも、硫、は、黄、い、の匂いがすごいんですよね、はでも、なんか、あそこって、と今、結構、るくなってるんですよね、規制は。 前はもう全然入れなかったですもんね1か月前か2か月前はああ多分はい、ね、最近は落ち着いたです、はい、なんかほんと最近になってこの登山ができるぐらいにまで緩和、うん、できたでなるほどので本当奇跡的に僕もこう登れてるんですけど最近は登山ブームなのか、うん、結構やっぱり登る人が、うんうんうん、山, か山ガールとかもますし、ね、ああそうですね山ガールの方 えっと、九十連山のろにはい、はい、登ったときは、はい、ちょうど日曜日で、はい、で紅葉がすごいわー、めっちゃいいじゃないですか、どんぴしゃらず、ちょっとここら辺はまだあれだけどあ本当ちょ、あそこの猫岳っていうところは、紅葉が多分ち ょ, ちょっとそうですね向こう側が一番ピューッここは結構岩肌が見えてるで、うんですけど、まあ、その紅葉がすごい、紅葉と日曜日っていうのが今って、はいめ、めちゃめちゃ人がいたんですう 山の上なのに渋滞が起こる。ってことが起こってるんです。<笑><笑>あ、やっぱブームの。アウトドアってやっぱブームですね。そうなんです。えー、やっぱりその山登りを、うん、まあ、その老若男女。老若男女。<笑><笑>まあ、問わず、まあ、いろんな人、年齢層の人が来るんですけど、もう本当。まあ、九十とかは有名な山なので、若い人がすごいんですよ、うん。あそこなんか駐車場もあるし、登りやすいところですよね。よね確か、はい。ね、まあ、また、その。 山の中に温泉があるんですよ そ, それは知らんかった<笑>、はい、もう自販機もあるんですよ山の上に<笑><笑>だからすごい登山者が多くて初心者向きみたいな感じでそ う, そうですね、はい、で、まあ、テント場もそうい広てで本当にだからその登山をする人とかが、うん、そういったそういう施設が増えてきてるのもあってすごいぐんと増えてきてるんですけ ど, どその分やっぱりその 装備が不十分だったり、うん、そのマナー山をあんまり知らずに行ってしまう人が結構多くてそれはでも、うん、なんていうかアウトドアの宿命というか、うん、まあキャンプもね僕その今日月曜え今日は火曜日火曜日 か, 曜かけどその土曜日にえっとまあキャンプ場でイベントがあったんですけど、うん、やっぱそこでもクリーン作戦というのがあってキャンプ場をきれいにしましょうっていうイベントだったんですけど、うん、やっぱりこう YouTube とかでキャンプがブームになってたくさんの人が入ってきたけれどもやっぱマナーが追いついてないから、うん、どのね 世界はそうだと思うんですけども、うんうん、特に、ね、自然やから、まあ、ゴミを捨てたりとか、うんうん、キャンプやったら火をついて、うん、あの直火跡があったりとかっていうのもあるけど、うんうんまあ、徹底しなきゃいけないと僕も思うけれども、うんうん、でもこれ一つだけはしてでもねそれってもろ刃の次な剣なんですよ。YouTuber、うんうんうん、ーーはこう道具の使い方だけじゃなくてそういうルマナーも徹底しろるって言われるけど、うんうん、でも僕も完璧じゃないから、うんうんうん、100% 絶対ないじゃないですか。うんうん からねまあちょっと怖いところはある。その動画を作ればいいんやけど。<笑>そんなか けどなんかさ普通になんか僕も無意識のうちになんかやってるかもしれないしあそう僕もだから、うん、本当それを見て、うん、その人っていうか自るわけでも全然ないですよ、うんうんうん、だってもう人間は、うん、そうそうないからだから僕もだってその失敗する言葉ももちろんあ失敗するしん な, んなら多いぐらいだしいや僕も多いぐらいだから、うん、なんかそれを見て僕はあっさ明日は我が身だなっていう、うんうん、やっぱりこう自分に置き換えて関連教師というかそ う,、ね、そういうふうに僕は見させてもらってるんですけど、うん、僕もなんか誰かからめちゃくちゃ専門的な教育を受けたわけじゃないから、うん、キャンプに関して旅とか。 の関してじゃあそれが合ってるのかとわ か, かんないしうん、うんうん、ちょっとそこはでもまあでもなんだろうな、うん、まあ声を掛け合ってこう監視し合うじゃないけど、うん、ちょっとずつ良くなっていけばいいなっていう、うん、まあでもこれは今はそのアウトドアブームブームと言われてるけどもまあ最初の頃はそれは仕方のないことかなって思う、うんうん、けれどもやっぱりその有志の人たちがまあ声を上げて行動して行動し て, 動して示していけばまあ 日本人やから、そんなゴミ拾ってる人の隣でゴミ捨てるから、うん、そういうのをこう示していくっていうので、僕はちょっとやっていきたいなってなんかこう、ツイッターとかでもあるじゃないですか、かめちゃくちゃに言うやつ。はいはいはい、あっちこっちだね<笑>あ。っていうか、その、知らない人に対して、すごく言うの、はいはいはい、あれは正直よくないと思う。よりもう こうだよって教えていったりとかっていうのが大事やから、そんなね、高いね、安全なとこから攻撃せんでもいいやんって思う。<笑>多分どの分野でもね、釣りとかもそうやし、アウトドア、そうだね、うん、アウトドア全般もそうなのかなって思うけど。なんかもう、上げ足取ってくる人いですよね。揚げ足取る。もうそこまではせんでいいや ん, アアん。うっかりじゃないか、うん、わざとはそはもちろんいい、うん、いいよくないけど、そはあれかもしれんけど、うっかりの時にそんな攻撃せんでいいやんって。うん、なんか鬼の組を取ったかのに<笑>、うんですね、そこはね、でも。 うん難しいところだけども、まあ、マナーはまあ向上していけばいいなとは思いますよね。まあ僕も登山は、まあ、こういうふうに一筆書きっていうチャレンジをする上で、うん、まあ僕その登山始めてまだ三年ぐらいになるんですよ、ね。あ、そんなもんなんですか。な ん, すま、ん な, なんかすげえベテランかと思って<笑>。まあその僕学生の頃こうあのスポーツをしてて、それから山に入ってこうトレーニングっていうのをあったんです、登山っていうのを始めたのは三年ぐらいなんですよ。実は僕もですね、登山めちゃくちゃ興味あって。<笑>あ、本当ですか。<笑>まあよくもその自然は好きやから。<笑>いはいは 登山いいなと思ってどこから始めていいかわかんないっていうのがあるからあー、まあ、YouTube とか見て勉強すればいいかもしれないけどでもなんか最初一人とか怖いからあでも僕最初どんなきっかけで始めたかっていうとなんだろうな聞きたい聞きたいそれもともと全然その登山っていうものをしなくて<笑>、はい、スポーツは好きだったんですけど登山っていうのはしなくて、はいね、なんでそれを始めたかって言ったらその、まあ、仕事をしてて、うん、彼女がいたんですよね まあ、なんだろうな、まあ、世間一般的な、なんかそういう<笑>、まあ、生活をしてたんですけど。はい、まあ、その彼女振られたんですよね。うん、で、振られて、なんか、まあ、ぽっかり穴がいたんですよ、よ心の中に、うん。で、その時に、なんかこう、不意に。山に行きたいってなったんですよ。<笑>もう、これはもう、今でも、その、なんで行きたいかっていうのは、分かっんで。呼ばれてたんですね。多分、第六感が多分呼ん で, んで、ねうん。呼ばれてたんですね。シ、うん、<笑>ックスセンスがこう呼んでて、うんうんうん、で、まあ。 その時にそに登った山が本当すごかったんですよ。それはまあ、高知の平家平っていう山、いや、めっちゃ明るい。あそこにいてれもうなんだろうな、そこはもう草原みたいな、こうこうあんなふうに杉の木がばーって生えてるんじゃなくて、うん、もう山頂は森林限界で木があんまり生えなくて、うん、もうただこんな草とかが生えてるぐらいのところでも、はいはいはいはい、も360度パロナマパロマ、はい、パ, パ, パロナマパナロマパナロマ分<笑>からんけど、360度も。<笑>はい な遮るものがないっ、は、て、いうん、いうので、もうそれを見た瞬間に、なんか、めっちゃわかるです、僕も実はその警察官辞めた後、はい、高校生の頃にあにバイクで日本一周してるような人を見て、あ、はい、あ、バイクで日本一周したいなと思ったんですよ。はい、で、警察官辞めた後、うん、初めて行ったのが、壱岐っていう島なんですよ、はい、に、えー、原付バイクで行って、やったんですけど、めちゃくちゃ最初、怖くて、夜が。うん、夜のこうのう い, うこういう音、はい 海の隣のキャンプ場だったんで、波の音も怖いし、で離島やから人工の光も1つもないし、めちゃくちゃ怖くて、帰ろうと思ったんです、よ、うん、次の日僕。で、えっと、8時ぐらいになったら電波も繋がらないし、はいはい、もうなんもないから、何もすることないから、寝るしかないじゃないですかね。はいはいはいはい、そしたら早すぎて寝るのが、夜中2時ぐらいに目が覚めたんですよね。で、テントをバーって開けたら、まあ、目の前は海だったんですけど、うん、もうめちゃくちゃ満点の星空で、はいはいはい、それを見た瞬間、 今までその怖いと思ってた風の音とか、うんうんうん、木々の音とか、はい、波の音が全然怖くなってその一瞬で、うんうん、から僕はそのまあアウトドアっていうかキャンプというか旅というかっていうのにハマって、うんうんうんうん、だからそのなんかパノ ラ, パノラマ<笑>を見て感動したっていうのはすごいわかる多分なんだろうそういうアウトドアが好きな人ってそういう経験あると思うんですよね、うんうん、何かしらその心を何だろう世界が変わった瞬間っていうのが、うんうん やっぱりなんかその写真とか動画、うん、まあテレビとかでよく見る 4K とかでも見、うん、すごい綺麗なものを見ても、そうなんだ。山に行きたいっていうのは全然思わなかったけど、やっぱりそれを実際行って自分の目で、やっぱり自分での、自分で登って自分の目で見た景色っていうのは、やっぱりその、うん、なんだろうな、そんなテレビとかそういうもんじゃ絶対表せない感動。うん、あれなんなんだよな、マジで。しかもね、一人でした、その時。その時は、えっと、友人が一人いたんですけど、あもう、ドハマりですよね、もうそこから<笑> で僕一つここで言いたいのが一人で行ってほしいなって思うんですよこの時、うんうんうん、これが例えばめちゃくちゃ仲のいい友達だったらなんか「わあ綺麗ウェイ」で終わっちゃうんですよ、うん、じゃなくて一人でおることによって本当ににんか外的要因がなくて、うんうんうん、恥ずかしさとかそういうのもなくて自分の感性で考えて感じられるから、うんうん、なるべくこう一人とか、まあ、もしくはベストフレンドみたいな感じで、うんうん、自分が素の状態でいる時にそういう景色を見たら 時にこそ自分の何心のものが反映されるというか、うんうんうん、これが例えばなんかなんていうかな例えばじゃあ修学旅行でそういうのを見てもさ、うんうん、泣いたりできないじゃないですか、うんうんうん、そういう周りにいると友達とかいるとけど一人やったらもしかしたら泣けるかもしれないじゃん、うんうん、から一人で行ってほしいなって僕は思う、うんうん、もちろんさ旅とかもね。うんうん、特にもう自然とかは特に、うん、なんだろうな自分一人で行くとこ、うん、そこに自分の身をこう。 置そうなんですよね。そこがすごい大切な時間そうなの、うん、自分を育ててくれる時間なのかなとはそう思います僕もさっきの話の延長ですけど僕もオーストラリア一周してた時に、うん、もう端っこも端っこ、うん、オーストラリア大陸の端っこにいたんですよ。うん、ファって下見ると、もう もう 100m ぐらい崖で、でそれがもう、なんだろう、見えないぐらい続いてるんですよ、崖がバーってー、もうオーストラリア大陸の終わり、おったんですけど、もう、まあ、そんな景色もちろん感動したしけど、電波も入らないし、もう人なんか、人っこい1人いないし、動物もいないし、何にもすることないですよ、電波もないから。で、わーって寝てたんですけど、やっぱそういう時にこそ、やっぱなんか、自分との対談ですよね。 だって携帯一つあると、ちょっとやっぱ自分って変わっちゃいますもん。うんうん、なんか、SNS の自分というか、外的要因がありすぎて、なんていうか、本当の自分じゃないというか、なんて言えばいいかな、まあ本当の自分じゃないって言っていいのかな。うんうん、から、けどやっぱそういう風に、本当すべてのも外界からシャットアウトされた自分っていうのは、うん、この日本っていう国じゃなかなか触れられないんですよね。うんうん、だってどこ行っても電波つながるし、うんうんうん、ここだって今、ビンビン電波つながってるしね。<笑> だからやっぱりそのアウトドアとかやって、そういった世界にまずはちょっと足を運んでほしいと思う。うん、で、本当に一人でなって、何もない状態で、自分の、なんて言うかな、素の自分っていうか、な、うんて言う、本当なんて言っていいかわかんないけど、うんうん、邪念がないっていうか、うん、いう自分と出会ってみてほしいなと思う、みんなも。僕、正直言うと自分のことはクソやと思うんですよ、本当に。うんうん、<笑>けどやっぱりそういう時の自分は、 感動するもんねそういう景色とかで、うん、そんな景色とか感動するタイプじゃないんやけど、うん、やっぱりなんか人間なんだなと思う部分、うんうん、<笑>なんかその山はあの山本って電波あんまり入んないんですよね 入,、まあ、入るとこもあるんですけど、うん、入るとこもあるんですけどまあ入んないんですよあまりでもめっちゃストーリー上げてますよねそうあれは終わってから終わってから上げるんで。 そのだから僕、山に入るときていうか、まあ旅するとき、基本、機内モードなんですよ、あ言ってました、ね、機内モードなので、はい、でもう本当に自分がこう上げるときだけ、こう電波を取って走るねいうところで、ねまあ、それは、まあ、ま, まあ一つはバッテリーを維持するためと、あともう、なんかいろんな着信を全部1回、もうシャットアウトするそれは い, いこと、うん。とりあえずもう自分の旅をしているっていう。うん 自分の世界を作るっていうのがいいかもしれない。でまあ携帯はもう本当必要な時だけ、うん、だからまあその機内モード解除したらめっちゃ着信あったりとかするんですけど、うんうんうんうん、<笑>だからまあでもそれがんだろうなあることで、うん、旅がやっぱり自分もすごい面白いしその自分の世界を作って旅ができるっていうのが、うん、なんかそれが限るかなと。なな<笑>でもまあ最初はそんなもんなんですけど、うんまあ、これからまあいろいろ、まあ、僕も。 このチャレンジが終わってまだいろんなチャレンジをやっていこうと思うんですけど、はいはいまあ、それを何、まあ、だろうな前段階というか、まあ、一つ自分の名前を売るというか、はいまあ、ちょっと知ってもらうってい う, っていう意味でちょっと僕は気軽になんか、まあ、応募してみたら通って、はいはいまあ、今はそのリゾッターを<笑>結構提供してもらえるんですけど、はいはいはいまあ、でもやっぱり、まあ、けどやっぱり登山の中では。 すごいあれ便利なんですよ。そうですよね。薄くて。そうですね。<笑>軽いから。そうですね。めっちゃ詰め込めて。そうですね。あれは便利。だからまあ、本部さんありがとうございます、ね。<笑>そうですね。モンベルたくさん。そうだまあ、これはでも、これはもうもともと自分が買ってたやつ。ああ、なるほど。あるなんですけど。なるほど、なるほど。うんうんうん、まあ、でもモンベルの商品だから、結構丈夫なんですよね。そうですよね。僕もモンベルはたくさん愛用してるんですけど。んなんかこう、山登りしてて、危なかったところとかって、ありました、今まで。 この2ヶ月間でか。このチャレンジ中で危なかったと思うところは登山の中ではあ、ま、あの登山の中ではしまなみ海道を歩いてるとき途中にも僕が、はいはい、一つ登った山があって、はい、でその鷲形山っていう山を登ったんですよ、はい、そこは標高400メートルぐらい、うん、そこまで高くはない山ではあるんですけどその そのなんかまあ、いろんなルートがあって、うん、その中でその鎖ルートっていうのがあるんですよ。鎖ルート、ね、鎖ルートって言ったらあの登山では相坂道ただ登っていくだけではなくて、はい、やりその鎖がこう垂らされてて、はいはいはい、そこをこうやってこう登っていくはいはい、はい、っていうこともよくあるんですよ、はいはいはい、登山の中では、はい。それを鎖ルートってい う, のが言うんですけど、はい、その鷲形山にはその鎖ルートがあるって聞いてて、はいはいはい、僕はそこに行ったらなんかもう本当になんか。 絶壁の岩のところにただ、<笑>鎖がたらーんと垂らされてて、大、は、体、い、いい普通の、まあ、鎖場って言ったら、はいまあ、鎖はあるけど、まあ、別に鎖使わなくても、行けることはないなっていうルール。このぐらいの感じ。鎖はあったらまあ便利だけど、なくてもいいなっていうのが大体なんですよどど、鎖場っていうのは。ただ、そこはもう本当に鎖を使わなければ絶対に行けないとこうで、はい、しかもその足場がないんですよね、足をかけるところがないから、<笑>本当腕だけの力で、本当、登っていく。なるほど 結構長いんですよね、うん、本当に何五十メートルとかぐらいあったから、もうあのぐらいあそこか ら, からから、あのぐらいありますかね、おお、ところを、うん、本当、腕だけの力で登っていくんですよ、登ったんですか、あ登りました、登ったんかい、まあ自分だけの体重だったらいいんですけど、なくても、そうですね、で特にこういう点泊装備だから、はいまあ、これ、まあ十五六キロあるんですけど、はいね、あこれでも十五六キロ。そうですね、そうですよね、そうですよね。うん 冬場にあったからちょっと重くなったけど夏はもっと軽いんですけど、うんうんうん、だから、まあ、自分の体重プラスこ れ, これをこうやって腕の力でいくので、うんうんうん、もう腕が本当に疲労するんです よ, そうすよ、ね、でもう途中で止まったら、うん、もう 落, ちる落ちて死んじゃうので<笑>、はい、もうその時はなんか梶場のバカ力というか<笑>もう本当に自分がもう必死になって登ったで登りきった後にこ う, こう下を向いた時。 鉄壁で、<笑>あこれはもう死ぬな、落ちたらみたいなところを登ったときが、なんかこう、人とか動物とか、そういうのはなかった、天候とか。天候は、そチャレンジ中は、まあ、死っていうならそこですかね、最近。<笑>の、まあ、標高は1500、だいたい標高100メートル上がるごとに 0.6 度、うん、気温は下がると言われてるんですけど。うんうんうんうん まあ、1500メートルあるので、まあ、結構に度、10度ぐらいは下がるし、うんうんうん、で山の上っていうのは、まあ、風が吹くので、うんまあ、大体一メートル、体感、はい、温度も、まあ、ぐっと下がるので、うんまあ、暴風の中にでそ高岳ってい う,、まあはい、そ, うその中で一番高い山を登った時が暴風だったので、うん、なんかもう手が本当かじっかんで、本、う、当、んうん、もう山頂を立ってられないぐらいの風の中で。うんうん中で もう視界もわからないわけですよ、どっちに進めばいいかっていうのが、うんうんうんまあ、GPS でその時はもは見ていたんですけど、うんうん、あの時は結構、長時間いたら、ああ、やばいなって<笑>思ったりはしましたね怖い、まあうん山、自然は ね, うです ね, 怖いですね自然は本当に、まあ、いつ死ぬかわからない、まあ、だから本当、僕も山を登るときは、本当にもう、まあ、死にたくはないけど、うん、もう本当に死ぬ気で、うん、あの行くようには。 しています、ね、ここちなみになんか、あまあいいや、あとで充電とかも聞きたかったので、じゃあちょっと、あのせっかくなんで、はい、もうこんなチャレンジをしてる人が隣にいるんで、どんな装備を使ってるのか、はい、ちょっと見ていこう、はい、ちょっと場所変えますか、はい、ちょっと上の方に行って、行、はいはい、きましょう。ということで、せっかくなんで、あの D 君が使ってる装備をちょっと見せてもらおうかなと思います。ちょっっと後ろを向いいいててもらっていいですか、はい <笑>モンベル、これ何リットル、40?40 40 で,、ね、40でいけるんですね、みんなに言われます、40でいけるんや、パ<笑>パツパツですまあでも、あーまあ、40か、なんか80とかに見えるけど、ああ、でもこれ、一応、表記あるかな、40って書いてます、40, いす、はい、40ですね、す晴らしい、ちょっと見せてもらってもよろしいですか。は あんまりためになるかわかんないですいやいやいやい や, いやためになるしこれで実際ね旅してるわけで、うん、これだってこれ以上の装備ないですもんね今そうですね 今, 今のところこの、えー、10月氷点下2度が一番最低下だったかなそ、はい、こ, こまで全然快適に寝れますマジかいやそれはちょっとためになるんで<笑>ちょっと見せてもらってもいいですか<笑>えとっとどこから説明して、うんえー、もうすごいだすか 入はいはいはいただえっとなんだろうこれ結構僕おすすめだなと思ったのが、はい、180で寝るのもいいんですけど、はい、あの結構アスファルトとかで寝るときとかは<笑>結構こうなるほどほっといて腰に当たる部分がなるほど結構こう出っ張るので寝いんでここだけちょっとなんだはいはいはい熱くして熱くして寝るとでここはもうザックで。 あーなるほどねるなるほどなるほどですると<笑>結構快適になるほど<笑>これは結構おすすめですえちなみにマットはもうこれだけですかマジかやりますね<笑><笑>マジか<笑>これだけか、はい、それすごい結構自分は防寒というか、はい、寒さ対策にあの結構使ってるのでここも向きを置いてるのであこれは1リットルの<笑>、えー、今水を入れるやつで、はいまあ なんだろうな、シェルというか、こりうれたのほ ん, ほ ん, ほんこれ。これ、えっと、あの、僕、これ初めて買ったやつで。はい、<笑>後ろ、見たらわかるんですけど、自転車用のやつなんですよ。はあはあ、本当だだから、あまりこれ登山、え向いてるかって言ったら、わかんないですけど、まあ、これは僕、結構愛用してるんでも、そのまま持ってきて。なるほど。えっと、これがソフトシェルですかね。はいはいはい。トンベルのソフトシェルで。 それもアウター一番外に着る。いや、これまだ2枚目、ね。まだまだ。そうですよね、だってめっち ゃ, ちゃちるんでそうですよね。これ、これ今半袖長袖。はい、これ着て、これ着て。はいえー、っと。なんだろうな、で。これは。安い。あの、レインウェア。はい。ホームセンターで買ったなん。はいはいはい。ですけど。 これもいたらウィンドシェルみたいになるんで、うん、レインウェアはいいっすね。結構やっぱりいろんなとこに。防寒はもうレインウェアが一番最強ですから。最強なんですよ。うん、で、プラス、<笑>僕はこのモンベルのもう一着、はいレインウェアを持ってるんです。レイウェアを2着<笑>僕は持ってて<笑><笑>っ。だから結構ここは、なんだろうな、<笑>真似しない方がいいのかわかんないそうですか。えでもやっぱりレインウェア2枚重ねて切ることありますえー、っと、もう夜はめちゃめちゃ着込むんですけど。はい ダウンもあるんですよ。そうですね。ダウンがないと無理ですもんね。ダウンえっとこのオレンジを着てそうですね。一旦着てもらえますかじゃあはい。もう寝る時はみたいな山の上で寝ることがあるので、はい、山の上はもう本当今の時期でも氷点下行くので、うん、かなり寒くなるんですよね。もう下のここで寝るのがわけが違う、はい。そのオレンジが自転車用のオレンジ、ね、自転車用のですね、はい。まあ結構これを愛用しているのでいます。はい でこれを着てそれがをって、えっと、ソフトシェルはい、ソフトシェルを着てでこれじゃいいか悪いかはわからないですけど僕なりに、うんあのまあ、今のところいけてると今のところ氷点下2度は全然余裕ですでこのフェインウェアをここで挟んで挟んいて で こ, これ で, そうです、ね、自分の体温も逃げないし暴風もできてい る, もできるここでダウンジャケットですかここで僕はダウンなんですよなるほどダウン持ってこれはあの実はモンベルではなくこれもらったんですけどコロンビアコロンビアのダウンです、はいはいはい、だからこれで何枚目これで、えー、と一番下下まで含めた半袖。半 袖, 長 袖, 袖 オレ ン, ジレンジ黒でレインウェアでダウンでこの上に僕はもう一つのレインを挟んだきてはいで完成ですか完成です夜はこう中はでほうしほてうほうほう あ, あとあのこの首のネックウォーマーもしますけどああそれがじゃあ外なんですねこれがもう一番そうですなるほどなるほど そ, でそのレインウェアが外なん、はい、あなるほどダウンの このラウルの上にこれを着るみたいな。なるほど。<笑>これがだからいいか悪いかはわからないです。ただ自分なりにでもいけてるもんすね。ま、う、す、ん。マイナス2度は全然余裕です。パッツパツじゃないですかもう。パツパツ<笑>ただまあテントの中では別に動きにくくてもあで全然いいので。でねはいはい、あちなみにえっとパンツの方はどうなっている。パンツは今のところこれズボンこれだけで。はい。えー、あとこれモンベルのえっと。 なんか登山用かなんかのですか一応登山用なのかな登山用かは、まあ、普通のはい普通のはい、まあ、登山に適していると思います、うんうん、下は、はい、今着てるもの含めて3枚このと こ, の、えー、これもレインズボンそれはホームセンターのこれは安いやつでまたモンベルのレインパンツたぶんそれも同じの持ってるかもしれないあっほですか、はい こ れ, はこれを着て寝れます、僕は。え順番はどういうふうな順番でここはもう、僕、あんまり足はそこまでこう冷えないというか、<笑>ここ<は><笑>まあでも、登山中はやっぱ動きますからね、そうですねまあ、登山してるときはもう、これは履かないんですけど、はいはいはいまあ、寝るとき、ああ、なるほどここ履いてう、逆になんか僕、思ったのは、いわゆる捨ててこみたいな羽毛、裏きみたいなやつとかないんだと思って、まあ、裏きとかは、今のところ、持ってなくて、はいまあ、なんだろうな。 ちょっと、かさばるというか。はあ、かさばりますね、はい、確かに。まあ、自分は足はそこまで、なだろうな寒さを感じないぐらいというか。<笑>なるほど。登山中は逆にもう、暑くなるんです、ね、そうですよねう。登山中はもう本当だから、こういうのは全然着ずに、<笑>今の時期でも<笑>、はい何だろう。半袖になることもあります、ね。<笑>着るものは、こんな感じで、えー、だから、一二三四五枚。 ま、うんうん、まあまあ今着てる、まあこれはまあ肌着として5枚を着てるっていう感じですね、で下は今、入ってるものプラスまあ最大2枚っていう感じですね、なんかこれ、寝袋とかテントとかもと知りたいなと思うんですけど、はいモンベルドを使ってるんですけど、はいこれはま、い、た、ツェルトっていうので、ちょっと適当にいるんですけど、じゃモンベルのステラリッチ1のテントを僕は使って 出なくてもいいですよ大丈夫です。そうですね。はい。テントはステラリッチの。はい。使ワン一人用ですね。はい。使っているの と, とグランドシートとグランドシートペグ、あとベッロープとロープ。はい。とこれが一応一応あのあれですフライ。はいはい。フライになります。専用のやつですね。専用フライです。はい、でこれがモンベルの寝袋の、えー、とシャープサンダウンハガー。ダウンハガーです、はい、ダウン で, ウンで、はいえー、一応これが設定では。 まあ、快適に寝れるのは5度、うんでまあ、中間、リミットが0で、うん、エクストリームがマイナス15度ですけど、はい、自分はそこに、これはなんかわからないですけど、でも自分はこれ、すごいいいなと思うのが、それは、ベルトっていう、これ、は一応テントにもなるんですよ。えーえー、っと、あれですよね、そのステッキみたいなやつで、ではい、テ, ン テ, ン テ, ンテントになるやつ、はい、あのスタックを使ってテントにもなるので、<笑>まあ、例えば結構、山の上って、風がすごいビビび吹いて。はいはいはい ポールがパキンと折れたりすですよね、はいでまあ、ポールをあの補強するというか、処理も一応あるんですけど、はいはい、まあもう本当、何かしらでこうテントが使えなくなったときでも、一応これを使えば、テントにせずに、テントの中で、テントの中で、まあ、結露、まあ、特にこの時期結露をして。はいはいはい 寝袋特にダウンとかも入れちゃったらう、ねね、も, うもう無理ですからね無<笑>くなるので今シラフカバーっていうのが本当はあればいいんですけど、はい、自分はこれで代用してますえちょっとどう使うか見せてもらっていいですか、はい、あ寝袋は大丈夫ですけど、はい、寝袋に入ってるって仮定してここに入って、はい、でいやもう普通にこうボンってかけてああお<笑><も>う<笑>おおおああなるほどなるほどもうブルーシートみたいな感じでああなるほどなるほどなるほど でも夏場とか、はい、夏はいらないか本当、でも本当、この10 月, 10月の半ばぐらいまではずっと僕、これだけ で, で、あー、なるほど、確かに、それはそれでいいかもしれないですね、うん。で、まあ、ちょっと寒くなってきて、まあ、これを使って、はいはいで、プラスこれをやることで、うん、結構、ぬくくなるしです、ね、結露も防げる、ちょっとこれ、糖質性もあるやつなので、これ、どこのセールットなんですか、これはオクトフなんかない気がしま す, なさそうです ね, ますね。ちょっとこれ知りたいですですもあ オクトスの検索してみよう確かに<笑>あっこれですねおっとどこのメーカーなんですかねえー、僕はこれはネットで買いました安いやつですかいやでもモンベルのテールトよりは高かった あ, あ本当ですかじゃあだいぶいいやつなんですね五千ぐらいああモンベルのがもうそんぐらいかはいはいはいまあたい同じぐらいの値段なるほどおおなるほどねはい、はい、まあでもそのいわゆるえっ、ー、とアウトドアっぽくその 一、うん、つだけの用途じゃなくて2つで使えるみたいな感じ で, で、ね、やっぱりいろんな面で使えるこれ考えましたね<笑>からテントにもなるし後ろのカバーにもなるしなるほど、うんまうん、そうですね緊急の時ははいえっ質問いいですかえっと寝るとき山の上で寝る時もダウンハーガーだけなんですかこのこれを着てでダウンハーガーだけでてあ山の上はそうですねもうこれ全部着てはいでダウンでもマイナス2度でも僕はまだこう、はい 振る車ってないですね。もう足だけ入れてるだけ。うん、だから、うん、なんだろうな。目覚めなんて言うんですかね。<笑>はい。これがこのダウンハガーだったら。はいはいはい。だからもう完璧に着るなら。はいはい。なんかここも。はい。はい。なんか、まあ、こういう状態に。はなるんですけど、はいはいまははい。はい。まだ僕はあれ着とったら。マジで言ってんですか、それ。<笑>これで寝れます。<笑>マジか、そんな暑いってことですか。 うん、なんか別にまあ暑くはないけど、まだ全然ここまでしなくか快適にマイナス2度ぐらいなら、これ来たら、はい、わそれ、すごいですね、はい、なんか、まあ、それがたぶん個人差というか、いや、僕、実はめちゃくちゃ寒がりで、そのマットそれだけって聞いて、びびりましたもんね、<笑>やっぱ背中から、地面からが一番奪われるから、首が確かにありますけど、まあ、確かに個人差はあれかもしれないけど、ね、個人差はえー、ダウンハンガーだけなんだ、でも3番で。そうですね でもここからもあその厳冬期になってきて雪山も行くってなってマイナス何十度の世界ってなった時にどうなるかなるとは思いますけどまあまあ今のところ全然書いてきていす素晴らしい<笑>全然ちなみにそこにあるあのリュックの横のとことかもちょっと教えていただけたらこっちら何のポールああそのステラリッチかポールですでこれはもう 非常食非常食って、まあ、行動食ですね、の種歩く。ピーナッツはいいす、今ね、そうですね、ナッツ類とか、うん、こうカロリーを取りながら、うんうんうん、やっぱり歩いてると<笑>、止まってしたらもう距離が伸びないので、うんうんうん、歩きながら何でもするっていうことが大切なので、なるほどもうここに出てます。と ろ過器これは僕も全く同じようなオーストラリア使ってないの で, うないいで、ね、有名ですね、うん、やっぱり山に行くと水は貴重なので山水とかをここで組んでろ過して飲むっていう の, の で, あ ま, す、はいでまあ、まあこれもまあ予備の、えー、予備のペットボト ル, トボトルですねであとは紹介できるのはこん 結構僕これおすすめなんですけど、はい、機能型ラジオ、モ、はい、ンベルのやつなんですけど、はいまあ、もちろんラジオという機能もありつつ、はいえーまあ、ライトという機能もありつつ、はいえー、携帯を充電できるんですよね、はいはい、ここ で,、はい、で、あと自家発電ができるっていう、い, うまあ、いろんな機能があるんですけど、はいまあ、これ持っとくと、あとソーラーもあるので。はい それでスマホ充電できるんです か, か一応これももう一応スマホが充電できます、えー、モンベルモンベルですなのでまあ、例えば山とかに入った時に、はい、電波が入らなくて、うんうん、なんか、まあ、結構天気とかも軽いるじゃないですか、はい、時にラジオはこう電波取ったりするので、うんうんうん、こういうので情報収集したりしながら、うん、なるほどと1124746ですはいすごい これ結構コンパクトですねコンパクトで、うんまあ、軽いし、まあ、非常事態の時とかも、うん、いいかなと思いますなるほど、うんうん、そういうの知りたいもっとあとはまあこういうのはケガとか怪我と か, 怪我とかまあ、はいはい、いとーストエイドってやると絶対毎日豆ができて潰れるので、はい、<笑><笑>まあな何かいろんなバンドエイドであったりテビピピンであったりとか、まあ、そこら辺はまあ基本中の基本ですね基本で、まあ、入れてますちょっと でもいいですか。バンドエイドとティーピング。いいあ、バンドエイドテーピングが多いですね。そうなんですよ。結構まあ、もらい物とかも。あ、なるほど。なるほど、まあ。最近は豆が硬くなってきたので、あんまり使わなくなったんですけど。はい。で、手袋向こうにあるんですけど、ね。これが一応ねぶ、ええー、厳冬期の時に使おうかなと思っている手袋です、はい。はい。モンベル。モンベルの手袋です。一一一八三六一ですね、うん。はい。です。寝る時の。 寝るときは今んとこ使ってないですね。ただ登、ま、山、あ、中とかだったら使おうかなってとです。なるほど。あとはえっ、ー、とこれですね。はいはいはい。ここはモンベルはい。モンベルのえっ、ー、と九百ミリのはい。オトルです、はい。これがあるとやっぱ山の上でさあめちゃめちゃ軽い活躍します。こ こ, こえっ、ー、とただの水筒ですか？ いやえー、とこれ魔法、はい、いやえー、高いのを、まあ、キープしてくれるあー、なるほど、なるほど、じゃあその、沸かすやつとかも入ってる、まあ、一応、入ってはいるんですけど、山に行って、なんだろうな、山の上、寒いので、はい、沸かしてる時にもう体が冷えてしまって、はい、意味がないので、はい、そのときにもさっとこうお湯が出る、なるほどそのお湯はいつは、えーまあ、もう、大体登山前、入る前とか、その前日ぐらいにも沸かしておいて入れ る, なるほど でもえっとか、うん、かいままですかそ う, です、ね、もう次の日でも全然あっ、ねえーまあ、ちょっとちょっと沸かせばもうすぐ沸くのでなるほどなるほどだからもうこれあると特に冬場はかなり重宝します900ミリリットルこれ900ですなるほど900ミリですええー、スイートあるんだそうですねこれはでもかなり登山では重宝します、えー、なるほどあとザックカバーですかねはいはいはい雨の日でも雨の日でもまあザックでこれは僕50から75リットルねはいはいはい してるんですけどこれ40ですもんねこれ40でもやっぱりこうルルりそうですね挟、うんだり掃除ゲーするのでちょっと大きめに作ってあの用意してますど、はい、このまカリマーーカーああはいはいはいあります今のメーカーですああでもカリマのやつそこにウェットボトルのやつがあるんですねそれ便利ですねこれですかはいあそうですこれでもうそのまま入れてるんでなるほどなるほど<笑>これ こ, これはあと寝るときとかに結構 これも防寒になるんですね、うんうんうん、膝掛けとかなると防寒できるんでなるほどこれ使い道がありますなるほどソーラーとはいえどでもそんなにソーラーで充電はあまりできないあ、モンベルのモンベルです一応モンベルへ、えー一応ここぶら下げてたらはいはいこう。 機がは充電できるので、そ、ま、う、あえっと、モバイルバッテリーってことですね。モバイルバッテリーです。そう、えー、防水とかなんですかこれは、まあ？防水ではないので、あの濡れてるときはもう全然中に入れたなるりするんですけど、どどもう入ってるときはそうです。スマホの充電はそれだけでやってるんですか？スマホの充電は僕モバイルバッテリーいつも持ってて、スマホの充電は一応はいアンかですね。多分あってエリコムエリコムエリコムの充電。 この3つで一応携帯 は, はいはい、はい、はい。そのモバイルバッテリーはどうやってバッ充電するんですかこれは、えっ、ー、と、充電はコンビニとかふんふんあの、まあ、イートインコーナーとかには、ああ、なるほどる、イートインコーナーですね。なるほど、なるほど。で、そういうところとかにアダプターとかも持ってるので、なるほどなるほどしたり、あと、まあ、なんだろうな、いろんな、結構、 こういう旅をしていると声かけてくれて、はい、止めらしてくれたりそういうこともあって、はいはいはい、そんな時にも、まあ、まとめてなるほど、ね。まあでも使用頻度そんな高くないですからね。そうねスマホが。なるほど、まあまあ、そうですね。この時期は全然 あ, のあれなので、えっとなんなんあ一万五十ミリアンペアアワーが二個で五千、はいうん、ミリだ五千ミリちょっ と, て 5, ょっと失礼します。四千ミリが一個ソーラーで。うん、なるほど。うん、であと、まあ、これでも充電。 そうですけど、はい、これにここをつなげてこれで充電もできるで、ね、なるほどスマホは直接充電できなさそうできるんですかそれこれですか、はい、あこれもスマホ一応あのつなげて回したら充電もできます、はい、それでも割とそれめっちゃいんですねめちゃめちゃ便利 FMAMA い け, けるんですか FMMMP そうの、ね、えっ、ー、買おうそれめっちゃいいそれ、ね、あとなんか特別なものとかありますいいあと服とかでですね、た調理器とかですかああいる欲しいいるアバナーがこの中に調理器 具, 器具モンベルですねそれはこれモンベル で, でこれまあ箸でこの中に一応ラーメンラーメンこれはもうほん非常の時に食べる用とプリムスプリムスのバナー おそのそのバーナー気になるのはやっぱふ山の中で使うバーナーから何の使ってるんのだあのなと思ってなるほどこれでお湯沸きますかその山の上でもあそうですねもうおこの OD 缶だと割と山には沸きやすいよ、はい、うで、んうん、CB 缶だとえ無理無理火つかないんじゃないですか全然火がつかないので<笑>、うん、もう山登りするなら絶対にそれはあしてください<笑> で、まあ、これつけたらもう。それ、のえっと、厳冬気用の、えっと、かん、ね、かんは。レギュラー、ね。あ、レギュラー。レギュラーなので、ちょっともう、この時期になってきたら、ちょっと。そろそろ。なるほど。でもう、この時期になったら、ちょっと、はい。<笑>なるほど。あの、が。はは、それは、モンベル、<笑>えっと、おり、なんか、折りたた み,、ね折りたたみの。折りたたみというか。これが、こう、回して。なるほど。つけて。僕ですね、すねさっきスノーピークでも、全く同じの本があって、ただ、はいはい、ですね。 うん、シンプルですね調理器具は、ね、もう本当にだからまあじゃあクッカーも一個だけそうですねクッカーでも本当お湯を沸かすぐらいしか使ってないです何リットルかない一 リ, リットル八百って書いてあるけどまあ一リットルですね多分一、ね、リットルぐらいです、ね、たし一リットルですねは、ねうん、いますよくモンベルで売ってるやつですねそれはねですねこれがこれがちょっと登山向きかというとそうあの注ぎ口がないんですよ ね, ねなるほどなるほどだからちょっと 今すごい困ってるのは、はい、ここで沸かしたお湯をここに入れると注ぎ口がないからちょっと漏れらなるほ ど, なるほど。注ぎ口があるやつの方がいいかもしれないなるほど す, すげえいいこと聞いた<笑>、はい、それ1個でこれ一杯ピッタシってことです ね, ですねなるほどなるほどただピッタシもパンパンになるので入れるときにちょっとこぼれるらならい注ぎ口がある方がいいなるほど<笑>いいこと聞いた、ね、あもうこれは紹介しおきたいっていうのがはい おなんですかそれはこれですね、あリムーバ ー, あー、はい、ポイズンリ ム, ー バ, ー、はい、リムーバー、ここはやっぱり登山では必需品かなって思うなぜ登山であー、虫とか、虫、蜂、まあはい、特にこの時期あなるほどあの、スズメバチが爆発になる時期で、はいはいはい、なるほどこう歩いてると刺されてしまう<笑>、まあ、僕の友人もそれで刺されたことがあるんですけど、うんうん、あとは、まあ、マムシとかうううんなるほど のに噛まれたにたとき非常用としてなるほど。なんか僕もよくポイズンリムーバーのこと聞かれるんですけど、うん、まあ日本で普通にキャンプツーリングとかいらんかなと思うけど、うん、日本一周とかやったらちょっとまあ持っていて北海道とか行くならなおさらいるかなと思うけどやっぱ山やったらいる、うん、山はもう幻、まあ、普通にいますけど、ねえー、なるほどスズメバチもブンブン飛んでるんで、ね、<笑>なるほどなるほど 普通にキャンプするよりはリスクはあると思うので、うん、そこはやっぱりリムーバーっていうのは持っていった方がいいと思いますなるほど、はい、今まで使用したことは使用したことは僕の友人が1回すれば治療されたのでたたその時に使用したの僕はまだ自分自身に使ったことがないですということでえっとー君に、えー、荷物のことだけ教えてもらったんですけども なんか最後に、はい、なんか夢持ってる人とか、はいまあ、この動画を見て、この動画に行き着いた人ってなんか D 君と同じことようなことをしたい人とか多分いると思うんですよね、はい。なんかそういう目標があったりとか夢を追いかけてる人になんかこうメッセージとかあれば、聞きたいなと思うんですけれども。はい、もそうですね、まあ。とりあえずもやりたいことがあるのであれば、何を置いてもいろんなしがらみがあるかもしれないけど、そういうのはもう全部取っ払って、本当に やりたいことに。うん、すみません、もう一回いいですか。<笑>いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。はい、自分のタイミングで。なんぼで も, も時間もあるんで、はい。やりたいことがあるなら、もう誰が何と言おうと。えー、もう本当にやるべきだと思います。僕もこのチャレンジをする上で、もういろんな人に反対されましたし、もう親も絶対行くなって。言われたし、けど、もう自分が行きたいから、何言われても、もう。 絶対に行くんだっていう気持ちがあったので、なんだろうな。もうそういう気持ちがあったら、人間何でもできると思うんですよ。もう死ぬ気になれば。何だってできるので、本当やりたいことがあるなら、もう仕事何でも、でも何でもやめて、もうやりたいことをやってください。その方が人生は100倍楽しいです。素晴らしい<笑> ということでね、<笑> D 君です、ありがとうございます、今日は来てくれて、本当に。ありがとうございます。めちゃくちゃ本当に参考になったと思います、装備のこととか。なんか、あのー、D 君 の, あのインスタグラムとか、概要欄貼ってていいですか。はい、お願いします。なんか、もし、もし D 君と同じようなことがしているのであれ、あれ、したいと思っている人がいれば、D 君の方にメッセージとかも大丈夫ですか全然。なんか、えー、なんか結構来るらしいですよ。 はい、僕のとこ出演した人ほんまですか<笑>ぜひぜひ人気にしてください<笑>人気になってくださいま<笑>してはい。ということで今回のゲストはディークンでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます。